はい、すません愛知県から来ました、西遊記と申します、えー、と今日は代表が不在なんですけれども、今ここにいるメンバーで、皆さんを楽 し, ませて楽しませてくれると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。きます西止め<笑> 朝まで続く夢物語言葉風風を 「いつしかも流れ声夏の夜に咲く花」「夢の続きさんざめく」 お客様に感謝を込めてありがとうございました